緑の党共同代表の直ですで私は東京都杉並区で6年間区議会議員を務めてきました保育サービスの充実など子育てしやすい働きやすい環境づくり太陽光パネルの設置など自然エネルギーの促進子宮頸がんワクチンの予防接種の中止を求める活動などさまざまな問題に取り組んできましたこういった地域の課題は その原因を探ると根本的には国の法律や制度の仕組みに問題があるということが分かってきます。私は誰もが安心して地域で暮らしていく社会を作っていくためには、この国の根本的なところまで入っていって変えていく必要があると考えて、この度立候補を決意いたしました。TPP や原発、そして憲法の改正など、今本当に私たちの一人一人の 命や環境、暮らしがあどうなっていくのか重要な局面に立たされています。だからこそ地域で暮らしていける、地域で経済が回って安心して暮らしていける社会を作っていくために、私は立候補を決意いたしました。皆さんと一緒に市民の力で緑の党は政治を変えていきます。どうか皆様のご支援、ご支持をすぐろなおにお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。